男踊りは差し足、弓矢輪に精を持ち顔にはほっかおりをして元気に幅で踊ります女踊りもリズムに乗って元気に笑顔で踊ります何物は成長で踊り手が乗ってくるお囃子を心がけています本日は日頃一緒に波踊りを楽しんでいる他の 楽しいひとときとなるように頑張ります